ん い、両面とかも安全なくお待たせいします。 ごめんなさい。 二百に耐えられる家庭がこう形形にするっていうか家庭がこう折っ て, っと て, てると何ていうかこれ家庭のつるをね折ってから こ, うこれ食べたもう普通は今はあれは入れるってやるけどそれを形のあるものでこう作ってはいいですよね。 たななだ活動がもう、うん、全部やると商品に一列例えば、ね、丸め35度がいいって言われればその分いい感こういう形のやつです、ね。 そこまでただやはり量産をしようとしたときにいっぱいいっぱいに乗せられる企画を作るのらないとしらその辺のスケールで企画はつきます。 そうとが大変でしょちょっとこっちは違ったりするん うう同じことやけど、うん、例えば、なんかこうある、ある程度のやつは、例えば有安で中にこう、入れ込むっていうわけで、ただそ こ, そこで同じような形でつ、そうん、続 い, てな い, という関係っていうのがあでのは、あるのか、うんうん、ね で、三角をると考えないととと人分アーこの中間は多分未来入荷 が,、うん、が, が載ってなければアルミナの粉の中に埋め込んで焼くっていうのが せっかの中にアルミ穴の粉、まあ、いろいろありますけど、ね、ちょっ と, あの、えー、と粒の大きめのアルミ穴の粉を入れて品物を入れて全部埋めてしまうんですそれそのまま焼くんですそしたらもう全然形は変わらずそのまま焼き上がるんですとか油薬を載ると周りの粉を引きつけてしまうので取れなくなるのでそれは<笑>ちょっと難しいです、うん、ファインスラミックスなんかを特にイケーブや焼ときはそういうやり方をします アルミの親父っ て, てアルミの粉もいルし、の粉に親っ て, て同じ粉を。